先生、人は根本的に人によると思いますけど、怠け者、つまり自分の快適ゾーンにいる、そういうふうにできているように思いますけど、それをチームだからこそ、お互いをコンフォートゾーンから出すということ、もしくはそのためにコーチみたいなのがいた方がいいのか、質問です、ねあのね。今あの、ティムさんの話、非常にま重要な話で、マネジメントときに結構その原理があですね。あまり皆さん知らない人多いんですけど、人間ってまあ習慣 要するにまあ楽な状態と習慣っていうのはまあ楽な状態になっているってことですよねあの別に考えなくても自然にできちゃうわけですからそうすると脳にとっては非常に効率がいいわけですよ脳を使わなくても非常に勝手に動いちゃうわけですから習慣っていうのはで7が新しい概念が入ってくると脳っていうのは何だろうこれはって言って考えないといけなくなるんですねでその考えると今エネルギーを消費するので人間は 新しいことをやりたくなないいいいっていうううののはそういう意味なんですね新しいものに対して抵抗があるっていうのは脳がエネルギーを使わないといけないので今までの何万年の多分人類の歴史の中であまりそういうことしたくないっていうふうになったんだと思うんですね。うん、でところがですねトヨタみたいな会社の人たちっていうのは逆にその変化をしないと大丈夫っていう脳になってるんですね。 これ一般的な人たちは、まあ、会社の人たちというか一般の人たちは逆にさっきの習慣を変えたくないという脳なんですけどトヨタ流の脳というかまあ倫理因的な脳というのは変化を受け入れたい逆に変化しないと危機感が感じられるような脳になっているということなんですだからずっとこの、ね、習慣でやってたら良くならないということを逆に知っているので常に変わって何かを新しいことやることによって良くなるっていう 体験、経験が進まれてますから、おそらくそこで、まあ、さっきの話じゃないですけど、ドーパミンとかね、いろんな脳の物質が出てきて、これやるとこうよくなるんだっていう状態っていうのをいっぱい多分経験してるから、うん、変化を受け入れる脳にね、まあ、少しでも変えていくっていうことが重要なのかなと思いますね。で、僕は子どもの遊びとかも見ると、どんどんいろいろ膨らむんですね、うん、新しいことを常に挑戦してるんですけど、ね、大人になったらだめになる。<笑> ようですね、あれは、まあ、小学校とか中学校に行って知識教育に入っていくからですよ、うん、で体験型の何かやってみるっていうことがなくなってきて砂場で遊ぶとかいろんなもので遊ぶっていうその遊び的先の感覚がなくなってくるのでどんどんどんどん知識教育に変わってきて行動するっていうことのまあ価値っていうのがあまり体育の授業以外認知されないっていうか認めてもらえないからそういうことになってるのかもしれないですね。